ほ、はいこれ見てるよ、ここにあ、すごいこれ手塩やね。こここれうん光る<笑>光ってないなこの<笑><笑>まけいかねえ<笑>ほら、アンライト行ってさ<笑>こっちこそ光ってねあえ、なにこれア ン, アンモライト<笑>、えー、あ、これすごいアルミニウムだってこれ上に行くぞ 熱<笑>手 の,、ね、のっっぽ、ねうん、い, い, いいねおお超楽しきれいで。きのう好きだけど うん、作るるるのが楽しいいいいいすすごごに染まってる<笑>しおりかえっっっってじゃ光ってててお光光くこれでできぽぽよ枝、ね、足, 足も全部っおー角は違うへえー、すごい。 イインスターバイ ス,、うん、インスターバそ、うんうんうん、の子も ん, ん, なんかすごい。 6年前ぐらいの本なんです。えー、えすごい。見たくない。めっちゃ古いよ。ようわ。ちょっと破かないでよ。<笑>歴史を感じるくない？いやつ。さてやつ。いいよ置いてあるんだよ、えー。手紙入ってなのだったよね。なんだっけ。なんか入ってる。そうなんか昔の実験した人らのメモっぽいのが入ってる。絵がに書いてあるか全然わかんないけど。<笑>そうそ う, そう全くわからないです。すごい二百五十とか書いてある。 マジんんやわ何が250ななかからんけど、ね、ら <stretch> けっすご金てそうそう。あ黒い だかところどころに花咲いてなかったりさしかわいらしくて人気があるく草だって、えー、水質がきれいなところにあってこれね去年の自然野外実習さんでねあったり、はい、ああこれよくあの物理で見るやつね これね面白いよね<笑>難しそうだね。